それではここからは、そのこれまでの結果を踏まえまして、前回の授業からの宿題になっておりました、中国重要産法の計算量の見積もりを行いたいと思います。まず、中国重要産法 の, あの設定を復習します。えっと、N1 から Nk が R の元としまして、互いに素とします。そして、まあ、A1 から Ak を R の元としまして、まあ、これらが与えられたときに、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 この n は n ワから n k の積ですけれども。まあこれの長さはえっ、ー、とラージオーダーのラージ l ということにします。でえっ、ー、とこれがえっ、ー、と n ワから n k のあの稽古の積で、えー、なっておりまして。まあそれぞれ n ワから n k がえっ、ー、と単精度ですので。えー、この k というのはこの n の長さすなわちええー。と連に等しいのでまあ k はラージ o のまあ l が成り立っているものとします。 えそしてここではその計算量をこの方 n の長さ l の関数として求めることにします。えここではその以前の授業で示しました中国余り算法を一応あのアルゴリズムの疑似コードを使ってまとめてみました。でまず最初のステップでは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 は単精度ですので、ni の長さはラージオの1ということで、長、まあ、さ L の多倍長数を単精度数で割った、えーとえー、序断ですので、まあ、その計算量は非序数の長さに比例する、すなわちこの場合はラージオの L で見積もることができます。で、次 の, あのステップ B の, その Ti ですね、方逆円を求めるところですが、これはあの ni スターと ni から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 この中国乗用三宝の計算量を L の関数として求めると、まあ、その合計はラージオの L2 乗で見積もることができます。え今回の授業のまとめです。で今回は主にその序断とそれに関係するアルゴリズムの計算量の見積もりを行いました。えー、とまず序断 の, の計算量としまして1、えー、変数多項式の乗用付き序断それから 多倍長数の。重要付き乗算の計算量の見積もりを行いました。それからあと、えっ、ー、と、か、ユークリッド法、拡張ユークリッドの誤乗法の、まあ、計算量の見積もりについて説明をしました。最後に、以上の結果を踏まえまして。中国乗用三法の、あの、計算量の見積もりを行いました。次回の内容の予告です。えっ、ー、と、次回は高速乗算法としまして。 唐津波の上段アルゴリズムを紹介したいと思いますで、これはあの整数の上段アルゴリズムとそれから一変数多項式の上段アルゴリズムに分けて、えー、紹介したいと思いますで、まあこ の, この内容は今回のテキストには含まれておりませんのでまあ、次回直接内容を示したいと思いますそれでは今回の授業はここまでにしたいと思いますお疲れ様でした